はいえっとですね今回は「羊の記憶」という曲を作ったのでその解説をしたいと思いますまずこのイントロで鳴ってるシンセなんですけども、えー、っとこちらの方ですねコルグの iPhone アプリの IDSN というものを使ってそれをそのままサンプリしておくを作っていますこれちょっともう一回繰り返しましょうかここの部分ですね でフィルターなんですけどもあのちょっと今フリーズトラックにしちゃってるから1回解除しようか。であのローカット入れてあげてでチャンネル EQ の方もローカット入れてあげてるって形になってます。 でこちらの方ですねバス送りにして、えー、とディレイ入れて、えー、とリバーブ入れてでもう片方あもう片方じゃないかあとにディレイとリバーブを入れてますね。で結構ポイントなのがあのディレイのトラックの方から、えー、とリバーブをちょっと多めにして出していることによっ て, こうってう前後関係とか上下関係の調整をしているというような形になっています。 でついでになってるんでこの裏打ちで入ってるこのこの部分ですねを紹介すると、まあ、こちらも結構ローカット入れてあげて結構今回イコライザーズはそこまでいじってない形にしてますまあほはちょっともうちょっといじった方が切りやすくなったりするのかなと思うんですけども、まあ、ちょっと。 あの短い時間でやるっていうところを目標にしているのこういう形にしていますとでこちらの方もディレイにトラック出してあげてディレイはあの割とスペースエコーを使うことが多いですねであとはそのリバーブの方に送ってあげてでこちらの方もそのリバーブディレイに送ってからのリバーブの方と ア送ってる方で少しこの数値をですね変えていてあのリディレイの方を相対的に量を多くすることによって空間調整みたいなことをしていますでもう一個シンセなんですけどもこのメインのトラック入ってからの音なんですねこれもともとなかなかちょっとこう止まっちゃう形になるんですけども。 も、えー、ともとこうザーッと長い音あったんですけどもそれはちょっとくどいなと思ったので本当にあに4小節目のところだけ使うように形にしていますでこちらの方もエフェクトを見てみるとえっ、ー、とまあほにフィルター入れてるだけですね、はい、にしてますで それがまあ、ここの曲のポイントになるかなというふうに思っています。こちらの方もえっ、ー、とディレイに出すものと、あとリバーブに出すものを出して、えっ、ー、とディレイリバーブの量でえっ、ー、と奥行きをコントロールする形になっています。 で最後に後ろで鳴ってるこのベースの部分ですねでこれはコルグ の, あのヌベースっていうあのボルカシリーズのベースを作ってるんですけどもこれ結構パッドとしても結構好きなので、えー、と入れてますとでこのまずボルカパッドの方にこれあのキックから送ったサイドチェーンのコンプ入れて何かウォーンウォーンっていう形を出していますと。 でそこから、えー、とバスにこう振ってあのピッチシフトを入れて、えー、と右と左にこう振ってっていうところをやってますねこれは左側だと思いますでこっち側右ですねあこっちは左かまあいいやで引いてますとでディレイのは、まあ、ショートディレイ入れてますねで微妙に、えー、とミリセッフずらすことによってちょっと厚みを出していて でピッチシフトの方はこのセントマイナス8セントとプラス8セントっていうのを入れてこう何てうんですかねこの厚みを少し 音, 音程をずらすことによって厚みを出すということをしていますでそれら個別に対してディレイとリバーブをまた入れてですねあリバーブ入れていてえっ、ー、とですねディレイの方を少しボリュームを多めにしているといった形になっています で最終的に全てバスにまとめてあのエフェクターかけてやつがこちらもローカットだけですねでコンプを薄く入れて、えっと、音をなじませて最終的にフィルターで調整とでその時に結構ハ イ, ハイの音、まあ、そんなに量多くないですけど、まあ、こちらは一応カットというふうにしています でこれらの音を全部全てまとめて、えー、と最終的にマスターのところにあのコンプをですね3段が消していますねで3段が消してでこれもレシオ2対1でスレスシュルーも低めでこうこの VU メーターがそんなにこう暴れない程度にもうこっちの1発目に入ったやつとかは本当に、あのー、ちょこっとだけですね。 動くぐらいにしといてやると、まあそんなに違和感なくオンアップができるかなというふうに思います。はい、以上です。いいえー、っとですね、音源の方も Spotify とアプリミュージックなどからえー、っと発売しております。でまたですね、小説の方も書いておりますので、えー、っと興味があればぜひどうぞ。